すぐ思うけどなもうちょっと楽にできるん、ね<笑><笑> うまいあんっ、たもほら、帰, ってあ帰ってた一緒に。 まあいいけど何しに っ, とったん彼いは何<笑>しに行ってたのんかからかいに行ってたのか。<笑>はーい、はーい<笑> じゃあさようなら。 <笑>乾いてるやんサンーはい。 あああああれれ、いいいい、んんや、たたたの、の触触触りなら、じゃんえ、触ったら怒るふか、わすごいるん、すごいな。 なんなんて言ったらいいんやろ高級…<笑>ああ、うん、えー、じゅうちんみたいなうんはい、青いぞ母ちゃんですって母ちゃんの鼻の周りは触ってんの母ちゃんの鼻の周りは多分、手出したら…母<笑><ああ><笑><笑>いやいや、い い, といやいや母ちそんな暗闇に行く…はい 四 つ,、ね、つあるからね。ね、真ん中へすやで。はい、まだいいや。どれが一番で。左かな、やっぱりずっと。いや、左の方がいい。い、でっかいやん、まだ。えー、下, 下の方あうん、確かに。あかんでー。 ンでかんてパいや、ほんまにかっとしてる<笑><笑>、ね、痛そう味見しと簡単な足だ。<笑> まだあまだはまだまだよま だ, ま, だまだよでま だ, やでまだちーちゃんまだまだまだま だ, まだ難しい な,、うん、<笑> な, な何を求めてんの<笑>面白い面白いことを求めてあそうふに値するなど<笑>離れていた<笑>んんったわあ二に剥がねやな剥が八十八十あ剥かった？ああいつの間に はい、ま、だたらなありがたいだ何を求めてんの<笑> この人独学そうやな、ね。この人の<笑>えっとあなた、あんた、<笑>あんたもそうかもしれないけど人のこと、うん。この人のこと。<笑>すごいよ。しなちゃん首とかにゅういーって引っ張らせたりするからね。<笑><笑>なんか夏が遅れへんからさ優しい。あごめん。頭がしいだらけになってたの。 痛い。っ<笑>全身濡れたら目醒め、ね、目覚める。あ<笑>、はいが悪が目覚める。あー あ, ー あ, あこ。これこれこ れ, これ<笑>びっくりするだよ。 いつもオーバーに飛んでくるね<笑>でなんかもらっちょっとあげてやなんかあーちょっと 危ないよ。気をつけなはれやって言われ一人<笑><笑><笑>でそんなとこ気をつけなはれやち<笑>いちゃんがな意外とっているからなあ君があれまた勝手にしたら怒られる 怒られてや<笑>リオ怒られるやつやから怒られてやしか反応なかったな<笑><笑><笑><笑>っあっ気づいてなかったみたい<笑><笑><笑>バイバイ